아진짜 Oh, he's so lovely, Archie.、Oh, yeah, e h、yeah. yeah. no. no. So he's called Archie. Hello? Yeah, yeah. I'm going、mm. h to have go to the t a o l e Hi. Archie. Hello. ヘルロー、ーーなんかエビも食べてる、なんかあ本当だすんごい大きいエビ私もでもスコーンが好きな人はありにあんまりいなくてクリスもあんまり好きじゃないけど、かわいい、めっちゃかわいい。 めっちゃ可愛い。来てよかった。どこに 座, こに座いたい？どこも可愛いね。うん、あそこかこ こ, こか、うん。明るい方がいいかな。あそこ座ります。は い, い。今<笑>日<ま>。<笑> なんかどっちとも味わってみたい。<笑> いいただきますいただきますいただきます、うん、ありがとうパン、うんうん、の味。<笑>うん 私はそれをに、これは一緒に食べてくれるときに、これは一緒に食ーてく食べるとときに、きるとで、私は一緒に食べてく食べてくるとで、私は一緒に食べてく食べてくれる私は一緒に食べてく食べるとときに、きるとで、 スコーンがやっぱり美味しいスコーンだからね、うん、韓国はもともとアメリカの文化に近いから。 私はスコーンだと思ったら全部その三角のアメリカのスコーンだと思ってちょっとでもあれあんまり私は好きじゃないと<笑>こイギリスのスコーンが私は絶対もう一うんかラオミさんと私好みがめっちゃ合う気がする<笑>なんで今これ<コー><コー>ジャム足りぬほどねえ私もクリームガラだよ こっちは、これは美味しいいンのはず私多分これが私のサーネイル 笑, 笑<い>顔た結構しっとり。<笑> 私好き、うんうん、お店によってちゃんとスんゃいい、うんうん、なあ来てよかった うんこだけはかまして、あー、誰か<笑>怖いんですけど、怖いよ。 え 이거찍고가보겠습니다너무이상래춥춥춥춥춥춥춥춥춥